いらっしゃいませいいらっしゃいませ言語これま履歴書や在留カードで使用されるをプリントの仕上がりにタッチすると詳細な情報をスタンダードモードで撮影カラーか白黒かを選択して決定ボタンを押してくださいご希望のシート数を選択して決定ボタンを押してくださいこちらの内容でよろしいでしょうか内容を 表示された料金を、ご投入ください。ご確認いただけました。それでは、撮影を行います。カメラをご覧ください。 2回目の撮影を行います。リラックスした状態で軽く顎を引き、背筋を伸ばしてください。シャッターボタンを押すと3秒後に撮影を行います。それでは撮影を行います。カメラをご覧ください。3 プリントする写真をお選びください。もう一度撮影する場合は撮り直しボタンを押してください撮影は2回行いますリラックスした状態で軽く顎を引き背筋を伸ばしてくださいシャッターボタンそれでは撮影を行いますカメラをご覧ください32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 美肌補正の品質をご確認。ふんわり仕上げでメリハリ仕上げで美肌補正なしでそのままプリントこちらの内容でよろしいでしょうかよろしければ決定ボタンを押してくださいただいま印刷中。いらっしゃいませ